はい、よさこい賞、二曲目です。北海道の総踊り曲、ストリートザ、ストリートオブザソーラー。また、どうぞ。参加していただきたいんですけど、<笑>お願いします。 Yeah. ありがとうございます。